はい、ナビ設定し直したけど大丈夫かね本当も寸止め言えへんねけどえこれやったかなさっき通った道なんかちょっと違うんだけど秋神社こんなこと通ってないなどこだろう 秋神社さん、えーえー、っとわからんな。観光ね。これでわかりませんか。神武天皇紀州熊野の南照古氏大和国宇大へ出て統治秋野において神を祭り。うーん、そうですか。 これは失礼しましたそんな揺らいある神社でございましたか揺らいある神社はいいけどねあ抜けられるか抜きなさい。や<笑>な抜けていきましょうかはい、失礼します 桜でもやるのかねちょっと考えが甘かった方ね 抜けれませんでしたね。残念。どっちかに行くんかね。雪が降ってるから寒いわ。温度が二度ですから、二度は。もう梅が咲いてるわ。もう一個ジャンバー行ったね、今日は寒い。 二度しかなかったからねそこも行かれへんねやろな行かれへんな行けそうにもありませんかどっから行きましょう 回らなあかんか左にここに神社の駐車場があったんだ。